地元鹿沼の聖夜です本日は第16回よさこい鹿沼フェスティバルに大勢お越しいただき誠にありがとうございますまた近隣の皆様スタッフの皆様そしてこの場所にいる皆様本当にありがとうございます ただいまより披露いたします「秀才かつなぐ思い」この曲は地元鹿沼の祭りを表現したものです昨年この曲を披露して多くの仲間と出会うことができました本日はその新しい仲間と昨年以上に迫力のある演舞を披露したいと思います最後まで5000円よろしくお願いいたしますヌイ お願いします<笑><笑>戦国のような幕府、荒れ果てた霜つけの国カヌ、悲しみに暮れるカヌマ人未来や希望あるのか。カヌまで生まれ、カヌまで育った誇りを胸に、先人が築いた技をつなぎ、必ずや切り開く。 いいぞ秋の日の。 をカズマを再建するそう我々カヌマの民衆がいざ集結地方に立ち上がれ カルマのように大干ばつが襲う。 一望の中に光は見えるのか苦しいそして悲しい実は阻むのは脅威ある自然の力立ち上がれかとも蘇れしもつけなく明日の実を願い全力で立ち向かうのだああ 我々に振り込け喜びと共に 輝く祭り林に剣壇豪華な彫刻が生み出す舞い踊れセリアー 民衆の姿に力光り輝く。踊れセイヤ、歌いセイヤ、陸を越えて未来へ行こう。百万光年が進むたて、思いをつなげる、よーっせやー、ーセイヤ。どれ。我々セイヤメンバーまだまだ募集しております。そして6月に行われる北海道でおごめんなさい北海道で行われる。 よさこり騒乱祭りに地元金馬を代表して行ってまいります。今後ともご支援よろしくお願いいたします。そして本日は最後まで五千円ありがとうございました。ねい。大山。ありがとうございました。